とということで始まりました「ありがとうストレッチ」今日も元気にいってみようということでこちら「アイシェル大好きありがとう」の言葉を使っていきますはいアイシェル大好きありがとうの言葉を使ってストレッチをする素敵なストレッチです今日もご参加いただきありがとうございますあのライブでねご覧いただけない方は是非この後からねこれを見ながらやっていただければなと思いますさあ 今日はねあのちょっとねさご参加いただき大丈夫でしょうかコメントねサクッとお書きいただけるとありがとうございますいよろしいかなと思いますありがとうストレッチ今日も元気に行ってみようあーでございますえっと今日ねあのせっかくですからうん投資でね止めずにかあっていく感じを1回やってみたいと思います あ、あやさんおはようございますちょっと雨やね今日はね雨でもいいです晴れでもいいです<笑>お天気さんがねいろいろでございますけれどもいろいろですけれどもね確実に春でございますから私はもう喜んでおりますはい、では今日は通しで、えー、するする流していく感じでやっていきたいと思いますなぜなら流してやればですね流してやるともう10分 1分ぐらいで15分ぐらいで終わると思いますのでこれをダーッといく方向でやってみたいと思いますさあそれではまずはですねビフォーアフターはチェックをチェックしますのでビフォーアのチェックです足を伸ばして長座ポジションですね長座ポジションで手を前に出しますただつま先グッと行っていただいてこの辺どうかなっていう手の位置ね今日の手の位置とか 背中の感じとかお膝の隙間とかねももの張り具合をまず目視でもいいですしチェックしてくださいで膝の下ここの隙間どんな感じかなっていうのはチェックしてくださいはいそれが OK です こ, のこれがねあの終わった後にまたチェックしますチェックすると違いが出てきますのでこの違いを感じていただくとですね継続につながります ストレッチはね1回だけではボディに変化はそんなに出ないねあの出たとしてもまた消えちゃいやすいので継続して行うことでしっかりボディが変わってきますのでやっていきましょうはいということで、えー、さあおはようございますあ花さんおはようございます今日ねちょっとね通しでザーッと流していきますですのでノンストップで右足全体行きたいと思いますこれで まあ、そんなに長い時間かかんないよっていうことをねお伝えしたいと思います、えー、と覚えてないお友達はねまだこの動きを覚えてないお友達は他の動画をですね、えー、と今までやってきている動画をご覧いただいてちょっと確認しつつやっていただければと思います慣れてるお友達は今日は、ね「通しでダーッとね右足行ってみたいと思いますはい、では、えー「ありがとうストレッチ」「投資バージョン」「右足行ってみよう」「おー」 はい、では左足の上に右足をのきました指を横に開いて縦ーに振りますあり「愛してる大好きありがとう」の言葉を、えー、2回言うと2カウントーカントで8カウントちょっともう1回言うね<笑>の、はい、では右足バージョン行ってみよう「おはい、愛してる大好きありがとう」の言葉を2回言うと8カウントそれワンワンワンセット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 愛してる大好きありがとう手と足を握手します足の甲の上の方を持ちます足先ねじりせーの愛してる大好きありがとう声出せ。愛してる大好きありがとうつつひまず上が、ちょっ と, 側ょっと 下, 側下側を持ってねじります足先ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうくるぶしをがっつり持って振りますせーの 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。足先ね、え回します。お膝ちょっと上げてもいいです。せーの、愛してる大好き、ありがとう。笑顔でね。愛してる大好き、反対回し。せーの、愛してる大好き。肘も大きく、上半身使って。愛してる大好き、ナイス。 はい、た手の握手を外しましたくるぶし持って振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス足だけ振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き三流愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうナイスですいいですはい<笑>いいですよここは入れるはいふくらはぎ左右足さん倒しました ふくらはぎ、キュウイの塩もみ、せーの、愛してる、大好き、体重乗っけながら、はい、愛してる、大好き、ナイス、はい、膝のちょっと上、結界さん、せーの、愛してる、大好き、ありが、と、体重かけて、ぐいぐいほぐして、ありがと、内ももさん、せーの、愛してる、大好き、ありが、と、全面的にやって、愛してる、大好き、ありがと。 両方のお肘を反対側に倒します。右足さんのふくらはぎ外側もみますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうはいではまたお膝をひっくり返して右足さん立ててふくらはぎ下側親指でもみますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き ナイス膝下ゴリゴリ膝の下せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝ざりゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう右足さんお膝を伸ばしてもも上ぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう 愛してる、大好き、ナイス土踏まず、お膝を内側に入れてもも横ぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でワンモンセットここ念入りに大好きありがとう愛してる大好きありがとうはいでは左足さんのくるぶしを乗っけてくるぶししごきせーの愛してる大好きありがとう ボディも使ってありがとうもも愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔だでねお膝を立てますももの裏側グわぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう愛してるよほの指でやってますよももうちゆさゆさせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きもも外ゆさゆさ愛してるあ大好きありがとう 愛してる大好きナイひざ裏ぐいぐいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう<笑>と膝下ぶらぶらせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっと下にずらして愛してる大好きありがとう愛してる大好きもうちょっとずらして<笑>愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうはい右足さんを後ろ左足さんが前マーメイド。 はい、腰骨の横をスルッと落としたところをグイグイ、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ももセット。はい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でナイス。骨盤転がし、背筋を伸ばして左手は左膝の上とこ。右手さん、お尻っぺた、後ろからせーの、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好き盛大にわんわん愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス骨盤ねじり背筋を伸ばして腰骨を持って回しますせーの愛してる大好きありがとう盛大に愛してる大好きわんわセットはい愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスいいです丸ここまでで右足りはいいです はい、ありがとうございます。<笑>はい、では水分とってください。おお、ね、ざっと一この流れでですね、意外とそんな時間がかかないですよ。これをまあ反復ですね。はい、では水分とってください。うん。ごめん、前屈チェック。ここでここ必ず片足終わったらチェックしてみてください。はい、右手です。はい、つま先。キュッ。はい、シシさんの背中の位置もだいぶ落ちてまいりました。 はい、左手さんはまだこんな感じ右手さんは結構かかとの方までいってますで右のお膝さんの裏が隙間が減ってます左足さんはまだあります右足さんのももがねべたっとなってます左足さんはまだ丸っこい感じさあボディの変化ありましたら、うん、コメントをお書きくださいおおね説明もね説明はあのまあ あのゆっくりバージョンでやるときとね さ, あさらっとバージョンでいくときとちょっとやっていきたいなと今回思っておりますえー、とだいぶ皆さん慣れていただいたのでねはいではボディの変化にねご自分で気づいたらちょっとコメントなんかも入れていただいて、えー、とあと終わったときはいつも「いいです」を入れてくださいはいそれがいいと思いますあさあいかがでしょうかということで水分お取りいただいたら 左足さん早速行ってですねもう流れで覚えていただくとまあ、シスターの音声だけとかねやればいいのか音声だけじゃダメかまあでもいつもね動画を開くのも面倒くさい場合は音声だけでも<笑>お届けできればそれをみんなねやる伸びましたね花さん良かったです音声をかかったらもうやるみたいな感じでやっていただければいいなと思います さあそれでは左足さん行きましょう左足さん行ってみようおーでは今の流れでね右足さん と,、えー、とやることはほぼ一緒でございます最後に両足骨盤転が足が入るのと途中で両手両足振りのチャレンジタイムが入りますそれ で, す、はい、では左足さん行ってみようおー左足さん右足さんの上に左足さんを乗っけます指からせーの愛してる大好きありがとう大好きお隣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 愛してる大好き、貯金のポーズでキープ、貯金、アーシスタント、だいぶ復活、はい、ありがとうございます、左足さん、ふくらはぎを下に置いて、右足さんが後ろ、はい、ふくらはぎ、きゅうりの塩もみ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、はい、膝のちょっと上、きっかいさん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き内ももさんせの愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお膝をひっくり返して左足さん外側ふくらはぎせの愛してる大好きありがとう。ではお膝を立てて左足さんふくらはぎ下側せの愛してる大好きありがとう。 愛してる大好きナイス膝下ゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスお膝周りゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きお膝を伸ばしてもも上ぐいぐい愛してる大好きありがとう愛してる大好き ありがとう。つま先を膝内側ももこ食いくいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンセット、はい、愛してる大好きここ念入りに、はい、愛してる大好きナイスはい。では右足のくるぶしを乗っけてくるぶししごきせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンセット愛してる大好きありがとう 愛してる大好きイスはいではその足お膝を立ててもも裏ぐいぐいせの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きもも内ゆさゆさ」「愛してる大好きありがとう」「がっつり掴んで愛してる大好きもも外ゆさゆさ」「愛してる大好きありがとう」外ゆさゆさ「愛してる大好き膝裏ぐいぐい愛してる大好きありがとう」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 愛してる大好きワンモアエイト、はい、愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス骨盤転がし右手さんの右膝を右手の後ろ左手さんお尻っぺた後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうワンモセット愛してる大好き盛大に、はい、愛してる大好きナイス 背筋を伸ばして骨盤ねじり右手まっすぐせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上回せたはた、い、愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスいいですでは両足骨盤転がしはマットを二重にしていただいて足を両足肩幅ぐらいに開きます背筋を伸ばします 肩幅で足踏ん張ったら背中を丸めて愛してる大好きどうぞありがとう、はい、愛してる大好きありがとうワンモアセット愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね背筋を伸ばして骨盤クイックせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモセット愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスということでいいですいいですポーズ はい、皆さんご一緒に。<笑>はい、ありがとうございます。素晴らしいすると終わりますよ。いい感じ。さあ、あ ご, めごめん、ごめん。と足のチェックです。左足さん、どうぞ。おー、いいです。とってもいいです。c さんもかかとの方、まで指が行きました。背中はバッチリ倒れました。右足さんももう両方やってるからこんな感じ。 さあ、お膝の裏の隙間どうでしょう下の左足も落ちました。腿 も, もの少しだらんとなった感じしてます。いいです。ありがとうございます。さあ、変化いかがでしたでしょうかこんな感じでね、意外とさらっと終わりましたでしょはい、えー、ご自分の変化。そして水分取ってみてください。まあ順番ね、うん、順番覚えちゃえば、あの本当に片足3分ぐらいでいけてるんじゃないかなと思います。 な何しろですね継続が重要ですか ら, から長時間かかってあのなんかじっくりやるっていうよりもさらっとやって毎日やる<笑>じっくりやって毎日なかなかできないじゃないそれをさらっと毎日やるっていうことが重要ん可能だったら朝晩やるみたいなね感じ長く朝だけやるとか一、えー、日おきにやるっていうことよりも、えー、さらっと毎朝 あるいは毎朝晩やるみたいな感じでボディが変わってきますからねあの習慣に入れていただけたらと思いますはいいかがでしょうかあ左も伸びましたねはなさんよかったですありがとうございますさあということでシスターの告口タイムシスターの公演こちらですあれそうだライパっていう公演もあるんですけど 十三日シスターのスタジオエヴァという新宿区新大久保のスタジオエヴァで。私の東京マイムカレッジの生徒さんやね、お友達のパフォーマーなどが。出演するライパという公演がございます。それ三月十三日の、えっと。十五時十七時半、夕方五時半からはリアルで見れます。で、十四時からは午後二時です。二時からは配信で見れます。で。 そちらも楽しみにしてください。そしてその後の講演はこちらですね「イーデスビデオ上映会 v o l ームワ1広ロの日の字」「スーパーパントマイム伝道師シスターひろみ」の東京マイム研究所での終了公演のビデオ上映トークいやー楽しみですねシスターの先生でありました並木孝夫先生のねコメントなんかもちらっと見れるかも。 っていう感じでございます<笑>ぜひ楽しみにしていただいたらと思いますあ、もう花さんさらっと継続してくださいそれで人生、ボディが変わって人生が変わりますのではいということでこちらもお楽しみにしてください3月26日土曜日14時と18時ですタッチウェーバーでやってますはいということでいいですねこんな感じで良、えー、い感じで今日も1日お過ごしくださいえっ、ー、と明日もあります ちょっと早すぎたかな、どうですか、<笑>の花さん、いかがですか、この、この流れ、なんつうか。ちょっと忙しい、忙しいかな。<笑>まあ、いつもはね、説明加えながら、こうね、やっておりますけれども。今日は投資でさらっとやる感じで、流し、流しっていうか、な、なが、あの。丁寧じゃないってわけではございますね、に、さらっといく感じで、投資でやってました。 よろししいでしょうか、まあのたまにねしっかり説明する時とかさらっとあこんな流れいいですかあありがとうございます花さんありがとうございますねさらっと流れで覚えていくっていうのをいいよね覚えていけばご自分でもねできるようになると思いますまああの詳しく説明する時もたまには入れつつさらっといく感じもやりつつって感じでいきたいと思いますはいということで今週はこのあと水木金 今日水木金まではしっかり、えー、と毎日あります。で来週の予定はまた金曜日にアップしますので楽しみにしておいてください。はいということで今日も頑張った自分とみんなに拍手。ああありがとうございますとってもいいです皆様とってもいいですありがとうございますさあそれでは今日も素晴らしいチューズ世をお過ごし